の皆さん、こんにちは。本日2回目のエムとなります。福島学生、エース、シードです。私たちのエムを通して、お客様が明るく前向きな気持ちになりますよう。全力でエムいたしますので、応援よろしくお願いします。それでは、参ります。 先ほどこれ春過ぎる花よ、現地2022サンチャーレン you、hey.